本日は少々汚い言葉があります。ご了承ください。おはようございます。6代目です。漫画太郎さんの漫画、知ってますかあの、すごい絵の漫画太郎さん。えー、珍勇気とかですね、いろいろコミックありましたけど。えー、今回ですね、えっ、ー、と、古典があるそうです。8月14日から8月26日にかけてと。 古典ということで、いろいろと企画もあるそうで、生原稿がもらえたりするそうです。えっ、ー、とですね、あのー、この企画というのは、抱き枕を買って、ある言葉を言いますと、生原稿がもらえるということです。えっ、ー、とですね、その抱き枕というのが、この画像ですが、えー、とちょっとぼかしをかけておきます。ちょっと、載せれないので、えっ、ー、と、すごい絵ですので。 えーとですね、あのー、この抱き枕まあ漫画太郎さんのあのすごい、まあ、汚い汚いって言ったいけないなまあすごい絵の抱き枕ですがえっ、ー、と、まあ、キャラクターでいうババ漫画太郎さんの中のババアのすっぽんぽんの絵でその抱き枕になっておりますでその抱き枕を買ってババア抱きたいとババア抱きたいと言いますと生原稿がもらえるという企画らしいです ぜひ皆さん挑戦してみてはいかがでしょうか、まあ、いろんな抱き枕が最近ありますけど、まあ、私にはなんかキャラクターの絵が描いてるやつはちょっと理解ができませんが、まあ、皆さんお試しくださいそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は右上の登録ボタンスマホの方は